日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演はい本日はこちらミスタードーナツで新たに発売が開始されたポケモンドーナツプリンドーナツを食べていきたいと思いますうん見た目つぶらな瞳が可愛いですねあちなみにポケモン ス, スカーレットでプリンはゲットしていますそしてなんと後半にはチャンネル登録よろしくお願いします ま早速食べていきましょう。では、いただきます。うーん、外側がさっくり。カリカリとしたチョコも美味しいし、見た目も可愛いんだけど、アイドルになるには、少しパンチというか、意外性というか、何よりもっとき入れたものがないと難しい気がするなただ、美味しくはあるよ。 どうだろう、ね、アイドルには何難しいかもしれないけど甘いスイーツとしていただきましたなぜなら見た目は可愛いし味もチョコレートの味がもう食感も感じられて美味しいのですが生地と食べた印象は割と普通のインストドーナツと変わらないかなと思ったのですせっかくプリンをイメージしてるんだからもうちょっと味の方でも意表をついて欲しかったかなと思いました